元フィギュア代表、すぐりふみえさん、整形手術も、五輪行かれませんでした。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケート女子で02年ソルトレイクシティ、06年トリノの冬季五輪に2回出場した元フィギュアスケートのすぐりふみえさん、42、日、15日、日本テレビで放送された。 上田と女が吠える夜に出演。運気を上げるため、様々なことを試したことを明かした。フィギュアスケート女子で02年ソルトレイクシティ、06年トリノの冬季五輪に2回出場した元フィギュアスケートのスグリフミエさん、42日、火15日、日本テレビで放送された、上田と女が吠える夜に出演。運気を上げるため、様々なことを試したことを明かした。スグさんは14年11月に引退し、 プロの振付師の道を歩むことを会見で明かしていた。この日の番組では、若い時から、石神宮に行ってみたり、風水とか色々やってみたんですけど、全然成績が上がらなくて、何やってもダメだったので、ほくろあると運気悪いかもしれない、と思って、ほくろ取ったんですと告白した。確かに2010年頃まで確認された花の左にあった大きめのほくろが、14年の引退会見ではなくなっている。